どうもみなさんこんにちはもちもちせから来たもちこです今日は感謝についてお話ししていきたいと思いますみなさん感謝って簡単なようで説明が難しい言葉だと思いませんじゃあまずはじめに感謝ってどういう風うに感じて書くのかここからどんな意味かの真相に迫っていきたいと思います感謝って 感じる謝ると書きます。謝るってあの謝るですよ。ごめんなさい。あの謝る。でもさなんか変だと思いません。なんでごめんなさいって謝るを感じることが感謝って感じになるんでしょうね。だって感謝ってありがとうって言葉を連想しません。 決して「ごめんなさい」ではないですよねでもね本当の意味を知ったらああなるほどねって思いますそれを今からご説明していきます例えば今あなたはハサミで手を切ってしまったとします血が出てきてしまいましたそれを見ていたお友達が「大丈夫?」って言いながらカットバンを持ってきてくれましたあなたはきっとこう言うでしょう ありがとうありがとうって言ってるから感謝してますよねじゃあその時の気持ちってどんな気持ちでしょうカットバを持ってきてくれたということはお友達が心配をしてくれたということ心配ありがとうんその気持ちだけこうも思いません心配かけてごめんねほらごめんねって 謝ってるでしょ感謝の気持ちにはね「ありがとう」と一緒に「ごめんなさい」が入ってるの。ごめんなさいこれを感じれた時に心から感謝できてると思うんだ皆さんも普段ありがとう」って何気なく言ってる時にそこに「ごめんね」の気持ちがあるかどうか探してみてください。結構隠れてますよ。 隠れてるごめんねが見つかったらああ自分は本当にこの人に感謝してるんだって自分を知ってあげてください今日も聞いてくださってありがとうございましたもしこの動画が良かったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますではまた次回もお楽しみに